どうしよう。金曜日になってしまった。なあ、ちょっといい今日までのレポートがまだ出ていないって聞いたけど。あ、えっ、ー、と、すみません。レポート、なくしてしまいまして。はちゃんと探したいつからないんあ、えっ、ー、と、おとといからです。えなんでそん時すぐ言わなかったん 俺が言うまで黙っておくつもりやったいや、えっと、その、もうええよ。新しい用紙もらえるか頼んでみるから、次からはすぐ相談してな。ああ、少しはマシになったと思ったのに、これが。